けましておま、おめでとうございます。阿蘇市食生活改善推進委員協議会阿蘇支部です。今日の献立は、もちピザです。今回教えてくださるのは、島津さんです。よろしくお願いします。ししますそして。 えー、今月の器はこちらです、えー、阿蘇市内牧にあります木更木窯さんの作品をお借りしてきました、えー、木更木窯さんは、えー、今月の1月16日火曜日から21日日曜日まで熊本県の伝統工芸館で阿蘇熊本復興陶芸家作陶展地り」をテーマにした作陶展に参加されますぜひお近くの方は行ってみてください えー、如月かまさんの紹介は最後に載せております。ぜひそちらもご覧ください。さあ、島津さん、はい、今日はお正月にぴったりですね。はい、お餅いっぱいありますから、はい、もちピザということで。ではい、はい、では早速。まあ、一応お餅ですけど、はい。はい、こういう感じでですね。はい、あ, あの、はい、これを全部切っていって、はい、あと材料をちょっと全部切ってから。あの、フライパンの方に持っていきたいと思います。うんはい はい、こですね、はい。そして。ミニトマト。はい、えっと、普通のトマトでもいい、いいです。うん、うんたまたま、これがありましたので、ね。そして、はい、ピーマン。ピーマンです。うん、あの、細く、一、う、応、ん、千切り、まあ、千切り、細切りでお願いします。うん、はい。 材料は全部、はい、それとこれにチ乳乳チ、ねはい。チーズ、うん、のせるチーズ、が入ります。じゃあこ、これで準備 OK です。この具が乗るわけですね。はい、こ、は、う、い、ボリュームあり。ます、ねうん、高菜がね、やっぱりあそらしい。です ね,、はいはいですねはい。はい、ちょっと楽しみです。はい、では、この後。もう焼いていく。焼いていきます。はい火はもう。弱。 弱で弱、はい、お願いします、うん。これに、あの、お水なんですけど。お水、はい。はい、あの、ちょっと蒸すような感じになりますので。うんうん、お水ですね。はい、はいはい、でも、蓋をします。はい。蓋をして。二三分、四十分。なるまで、はい。はい。その後、材料を載せていきます、はい。では、そろそろ、あ、いい感じに。はい。 の柔らかくなっておりましてね。では、ここで。市販のピザソース。あ、そうです、そうです、ね。はい。タくナを最初に入れます。はい。玉ねぎ。はい。ピーマン、オッケーす。はい。そして、ベーコス、ね。ね ウインナーとかサラミとかでもいいと思いますので。うんうんはい、はい。でトマトが入りました、はい。そして最後にピザ用の、ね、ピザ用のチーズですね。これで蓋をして5分ぐらい5い蒸し焼きにします。はい。美味しくなあれ。 出来上がりました。もちピザの完成です。では、皆さん改めまして、今年もよろしくお願いします。 地産地消クッキングでは、阿蘇市にある釜元から器を提供していただいています。今回は阿蘇市内沼にある木皿木釜さんの器を使用しています。木皿木釜さんでは造焰や焼き締めの手法を取り入れた繊細で女性らしい作風が人気です。